画面は GLAM を導入していない場合の HTOP です。GLAM 導入後を比較するとメモリ位置は変わらないのにスワップが5 1 2メガ増えてますね。GLAM 導入の効果の程は利用状況によります。